はい、おはようございます。おはようございます。年末です。年末です。なんだか気持ちが焦る年末です。やばあちゃん、おはようございます。日にあたてあったかそうだね。あ、ごめん、そこヒーターつけてなかった。 失礼しました。でも日に当たってるもんね。ぽカぽカしてるもんね。んさあなんやかんや頑 張, 頑張ります。はい、じゃんけん。じゃんけんも頑張ります。さあ。今。三時ですね。昼。下がり。ぐらいの時間帯のじゃんけんとパンちゃん まジャン君もポンちゃんも調子が悪い感じはないんですよただ例のねあれがねポンちゃんも元気そうにしています我が家は安泰なんですけれどねえー、そういえば この、えー、ロイヤルカナンの CLT 配合だったかなを食べさせているんですけれどもまだそんなに日にちが経ってないからね、えー、すぐに効き目が現れるかちょっとわからないんですけど治るといねとにかくですね寒い間にもし治ってくれたら効き目があったということになると思います。 よろしく<笑>いい感じです元気です元気で仲もいいです2022年の年末こんな暮らし方です